と同国で呼応してください遺言に残す感想が楽しみです驚くにはまだ早いです<笑>最後は華麗です